CR21 が来たぞ安全対策も筋トレメニューの組み立ても自分に任せて んい分いたただままりしどれれどたがいししのかにう行く躍。 こんにちはスピカーさん G3 と呼んでくださいはじめまして L85A は安倍の新しいですシカゴタイプライトおまけイクルームただいままりました手が小さいからってスリゲロール1918です今日私は最新のアサルトライフルはじめ アサルトライフル F2000 です指揮官初めまして指揮官様やあ秘密兵器 TIS 到着ドヒジョスはい指揮 5,6,5 機嫌指揮官でも私が機軍に格闘初めましてエリースチナマ<笑>やっと私の出番初めご機嫌よシグ SG510 初め<笑>やっと私の出番ね まあ、私を連れてってベクター CR21 が来たぞはじめ、ま、じめましてキカサ様こんにちは指揮官さん、スキカサマ。チーズ、スキカサマ。ハズミ PP2000 ですずっとあなたのサバますね<笑>ごきげんようシグイスジー、ゴめましてしマ。かタシワヤ。 よろしくな毎指揮官サボールこんにちは指揮官さんはじめの p p 2 0ですじっとあなたのサバにいますね p p 2 0指揮官引き取ってくれるドクさんやっと私の出番ね弾を地球に当ててみせるよ<笑>独クさん指揮自動歩兵銃がただいま着任しました指揮官が持つスペクトラ M4 正式に言ったよ私は最新のアサルトライフル F2000 初めましてエリ八号5 a で指揮官お茶しませんか指揮官引き取ってくれてありがとうがご機嫌3式自動歩兵銃がただいま着任しましたご機嫌よ ピピこんにちは、指揮官さん。G3 さま、ごきげんよう。あ、握手はけ私がハロー、r f b だよ。指揮官様私精一杯が、こんにちは、指揮官さん。G3 と呼んでください。ごきげんよう、シグエスギーが、やあ、よろしくな、まいしきかん、はす予定まして、ただいま参りました。せ、せの G4 さん、ハロー、r f b だよ。じゃあ どち兵器ティう到着。に、私めましてまには私は私は私ははい私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はは私は私はは私は私は私